入って一瞬異世界入り口で嘘だどうしようもなくて現実から消えたいって痛感する昔読んだ本の主人公気づいたら別世界最強救世主愛しさされる現実辛さが見る 終わりがないのを知って楽しいばかりが続くなら幸せは不幸の始まりだ昔読んだ本の主人公存在しないよそんな人どうでもいいこと考えてただいま現実を一歩夢を見てる